これどうですかほらほらほらほらいい感じで熱が入ってるでしょこれですよこの状態完璧じゃないですかどうも料理の兄貴リュウジです本日ご褒命させていただきます相棒と一緒にですね皆さんの大好きな国民食といえば何でしょうかそうですねサラダチキンですね味の素を使ってめちゃめちちゃゃ 簡単にですね、おうちでサラダチキンができてしまうという魔法のようなレシピを皆さんに特別にお教えしようと思いますもうやっていきますはいそれではねやっていきたいと思いますテンション上げてこうぜーーこのおいしそうな鶏胸ね肉えグラムで言うとね220グラムちょっとね小ぶりの胸肉ですこんな感じではい穴をね開けていくんですよで裏側もはいこの皮の面もねはい こんな感じでお塩お小さじ半分ぐらいでで大丈夫です、はい、お砂糖がね小さじ3分の1ぐらいですかねこれも全体に全体にこんな感じでねで、えー、と肉の量が多くなるにつれて比率はあの増やしててください、はい、300g だったら小さじ3分の2とかお砂糖が小さじ半分とかになりますね、はいえー、そしたらですねお待しましたありがとうごす、まあ これもね、すすり込んでいきますこれをね、すり込むことによって、ね、うまみがね、鶏肉に加わって、味の素マジック、本当はね、ちょっとね、置いといたほうがいいんですけども、味をなめて混ぜたほうがいいはいいんですけども、フォークで刺してあるので、中までよく染みてると思いますお皿とかでも全然平気です、でこれね、ポコッと入 れ, 入れてあげてください、はい、お酒です、おさじ1入れてください、ラップして、このね、肉の大きさだと3分やります、300g だったら、えー、っと、3分半ぐらいやっていただきたいなっていうふうに思いますね。 これでチンしていきます今チンってなったんですけどこの状態で開けないでください開けな い, 開 け, ない開けずに5分休ませますそうするとじわりじわりとですね中にあれよなんていうの熱がねこう5分待ってくださいはいということでですね5分経ちました キキン で, すでこやつをですねこんな感じでちょっとやってツイッターだと裂いたんですけど切ってみようかななんでボウルに移したのって感じですねこれね<笑>こんな感じでねほらこれどうですかほらほらほらほらいい感じで熱が入ってるでしょこれですよこの状態完璧じゃないですかあ完璧ですねちょっと火が通ってないなっていう場合もあると思うんですけどもそしたら数分でチンしてあげればいいだけの話なんでね柔らかそうになってますよこれは。 盛り付けていきましょう、はい、だし汁レンジした時に出たし汁なんですけども上からかけてあげるとうまみがねすっごいたまってるんでこれレンジでできる超簡単サラダチキン完成でございますはいということでですねできましたので食べていきたいと思いますいただきます すごいねこれね何回か作ったんですけどこれ本当すごいですめっちゃ柔らかいです胸肉って、えっと、タンパク質も豊富だから健康にいいんですよね手の元味がついてるのですごくねうまみもすごいです味しっとりしてますパサパサじゃないんですよ胸肉って結構加熱すぎるとパサついちゃうんですけどもこれはねパサつき全くないんですよ味変カンフージェネレーションしていきますまずわさまお刺身的な感じです 合いますおつまみよりになりますねからしですこれも絶対美味しいでしょうこれ、うん鶏チャーシューみたいすっげえうまいからしマジうまいです粒マスタードですねこれが一番ビールだ相性がいいですねすっごい美味しいラーの油ですねこれはうまいでしょうこれあこれマジたまんないわ香りがすっごい良くなりますうまい まあ、これも絶対合うでしょブラックペッパーうんうんこれもめっちゃうまい何にでもある、まあ、僕はちょっとラー油推しですからねラー油すげえおいしいですねあ例えばサラダに乗っけるとかご飯のおかずにするとかいろんな用途でできますのでぜひぜひ試していただきたいなっていうふうに思います皆さんもぜひやってみてください今回の動画みんなどうだったかなどうだったかなどうだったかなおいしそうだなとかですね作ってみたいなとか 持っていただいた方ぜひぜひ高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いします私どもともよろしくお願いします